そうだよねなんかちっちゃすぎる木うすかでも小さいからさああいこれいいじゃな い, い, い, ゃない高いっすよ高いっす<笑>愛情愛情料金入ってるこれでも違うみたいだねいいいこれ糸井川これ糸井川は、うん、あ、そっかこれ結構仕事いいんだ ね, ねもったいないねこれは<笑>これならまだ ちょうど良さそうもったいない気がするもん、ね、これはもう普通の盆栽として育てたいです、うん、これでいくら高いやつ千<笑>円で売ってるんだけど1円でいいんだ2つで 1, 円だつ<笑>でももったいないんだよな石にけのちょっともったいないですね、うん、隠れちゃうもんね、うんうん、そっちならまだ下が長いくらいの方がな、ねうん、これは普通に育てる用で買って、うん ミニモンサイエン早くからね、全部買っちゃうか全部買いたいですよね、千0 0 0円ならね鼻咲いてるアイアイなし刺し木イトイガワどれから取ってる木は適当イトイガしか刺さないまたこれの追加されるんだよ、これ<笑>いや、これだって一年半ぐらいかかってるんでねそうなんだ枯れる可能性もあるからな つで 1, このサイズはウケそうですね。うんねうん とりあえずこのくらいにれで 針,、うんうん、針金かけてやればいいかな。うん<笑> 石につけるんだったら、うん、近づけたほうがいいです石、うんした方がいい。これを逆にこっちに持ってきちゃったらいいそうそうそう。うがかそっからた な, なるほどね。こっちから行くのかと思ってた。うん、そうそしたら、そこをやっちゃえばいいのか。これでこう、この曲がってるところを見せたい。どうやってこっちに表現するの。 こっち正面にしようと思ったんだけど、逆かこれついてこっちに持ってきちゃえばいいかこう。こっち正面の方がいいですね。ねこっちあこれでこれをもうちょっとこうなるほどあ確かにこっちの方が、うん、で上曲げる。うん、そうそうそうあ素敵ちょっと葉っぱが多いですねでもね、うん、このサイズいいね。 石ももいいいいいっぱいあるからいくららくくでもできますねうんののこやつーで針金かけてコケあってやればじゃあ負けて。 やって放置。放置放置放置放置 木が沸きになるまで、ホッチどうこのくらいか動いてる動いてますよ、なんかどっちに少しずつ動いてますよ、これこっちにこのくらいかなこの木を入れないんですよねうんこ れ, ね、ま、これまた待ちえこれまた待ちまち セールってことですよね。うん、ダメだ。もう一回。もう一回。回りそうですか。うん、あかったのかな。全然葉っぱで。全然小さすぎるんだよね。<笑> これちょっといただたいちゃう。 これあれば足りるかな、うん。大きさをなんか比較できればいいの、ね、にうん。<笑>ぐらいですって。 それの構想みたいなこれは、これ一つか小金石だ、ワンポイント小金石だ、うん、のみのみ。土入れでこれをこんなのね、オフィスのデスクとかに置いたらいや 癒, さ癒される、うん これ割と簡単にできていいです ね, ね見応えもあるし石を見るか苔を見るかうんかわいいこんな感じですかどうでしょう2つ目2つ目いいっすねなんか石がやっぱでかく見えますもんね、うん、これがあるだけで実際ちっちゃいですけどね2つ目 面白い形してるんだねこれねこれこれ来てんだね差し木の横から出たソ、まあうん、ースと高価ああこれでいっちゃえばいいかいいですね先に針金かけたらダメなんですか先に針金かけた方がいいのかもしれないけどよく先生はかけちゃってますまだそこまでさほら構想が<笑> できないんだよねやっててさ分かるんならいいけど、うんうん、ついてみないと分からないから。あなるほど。<笑><笑>細いとかないとやばいか。ああその芯の部分動いちゃいそうですもんね。うん、土も入れると。土入れてる 次のフェスまでに、いっぱい作って。<笑>いっぱい、これを一観ですよ、これいっぱい並んでたらどうですか感想かわいいねかわいいですよね、これ並ぶとねこれを次のフェスまでに何個作りましょう何個いきますかね十個ぐらいは十個ぐらいは作りたいです1個 1個いいくらぐらぐですかこれはまあでもあれですもんね木がないからこっちは木が入ってる分ちょっと値段違うでしょうけどねインテリアとしていいですよね初心者も手出しやすいしいい量かな<笑>ありがとうございます